はい、カメラマンやまちゃんです。今です。鈴音です。まあ、ということでやってまいりました。リンゴルフアレンジマッチプレー対決、えー、です。これから2人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます、まあ。なお、勝者には5万円の賞金が与えられます。よし、歯者は？ 0円です<笑>恒例ですす恒例2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するのでぜひ最後までご視聴両選手の応援をお願いします対決ルールを読み上げたいと思います9ホールのマッチプレーですで勝ちホールのスコアによって、ま、ポイントゲットされますボギー以上だと0ポイントパーは1ポイントバーディー2ポイントイーグル5ポイントアルバトロスホールインワンは10ポイント で最終ホールのみポイントがダブルアップされますでその9ホールの合計ポイントで勝敗を決する形です OK パッドはありなんですけどお先にはなしでお願いしますはい、はい、ではお二人よろしいですかはいはいンゴルフアレンジマッチプレー対決よろしくお願いしますお願いしま す, しますもう前回負けてるんで今回こそリベンジということで勝ちたいです 確かにマレンジマッチプレーというよりも、リベンジマッチプレーみたいな感じですよね、私的にはもうリベンジですね、<笑>あの確かに、まあ、スズネッチに勝ちたいけど、自分にも勝ちたいなるほど、自分としてもしっかりとスコアまとめるっていうことを目標にして、結果、勝てればいいなって思ってますやっぱり自分がもうスイングとか、すご課題がいっぱいあって、まあ、でもその中で、やっぱ自分が今、できることをやって。 でもうやるしかないのでゴルフは絶対部屋辺にあってグリーンに毎回乗せないといけないスポーツっていうわけじゃないとは思っててうちに出すからでもどのちでも何でもパータル で, でもいいなーて思ってます<笑>ほほほほほほほ<笑>頑張りますパート1番パー4からですよろしくお願いします、はい うんちょっと右でしたけど大丈夫です大丈夫お願いしますお願いします。う、ま、ん、<笑><笑>同じようなところかな同じとこじゃん 同じだもん<笑>でも左に狙えなかった気がするんです。左の方が。そうだね、右の方が、次が狙いやすい、ね。右のラフだから、しっかり飛んすね、多分ラフに、右フェアウェイ、右サイドフェアウェイが良かった。っ同じくらい で, ね、<笑>で、今回は先にラウンド編を見てもらってて。多分みんな、どんな感じかなと。うん、<笑>予想され る, <笑>される。そうそうそうそうそう。どっちがなみたいな予想されてるわけだね。なるほどって感じ、今見てると思います。 んあ、乗りましたダイソンです乗りましたダイスホンやっぱり出ます12度と行きます行かないか すばいうな。 ナイスパーを頑張ります、<笑>なんかもう、ほっとしてる表情ですけど、っっパートレ<笑>だって前半の感じだと、パーというか、あっ、ありがとうございますそう、檜ノちゃんはね、せめてバーディーで2ポイントっていうのがあるから、そう、そ, う そ, うそこを抑えるのか、いくのかっていうので。自分との葛藤です すずッチも葛藤気を今日持ってますからね<笑><笑><笑>どっちの葛藤がうん捕かまってるで う, で う, <笑>で う, <笑>うん<笑><笑> スまで考えるああ私のアドバイがいたんんだ、うん、りいい勝負になりそうじゃない うん、ここはねこの2打目2打目って感じですね2打目はマジ取れるから本当にそれなんです<笑>なんで、スズメッチだってマジ取れるんですいやいやいやか <笑>うハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハそうハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハそうハうハハハハハハそうハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ かもし私追い込まれた方が強いからさ最初負けてたら<笑>最終ホール強いですよ、ねはい、最終ホール最終ホール強い勝負どころ強いからさ<笑>最後バーディー取ったらダブルポイントで勝っちゃうから<笑>私も頑張る<笑><笑>すごい深いです ね, ね結構ラフがしっかりしっかりしてますよねラフが強くて、うん、両サイドバンカーで、うん、花道も細いじゃないですか、うん これどこ狙っていくんですか乗せ、乗せるんですかこれでも。気持ちは。私は今の調子だったら、まあ、乗せられたラッキーだと思うんで、この沈んだラフで。なんで全然腹打ちいですね。私は左のバンカーに右のバンカーの方が、 ちょっと苦手っていうから、ね。うん、確かに右行っちゃう方がなんか危ない気がする、うん。右のバンカー、ちょっと距離残るバンカーになっちゃうんです。に左が多分右に傾斜してるので、そんなに難しいバンカーじゃな い, ないかなと思って。<笑>なるほど。左はオッケーです。そうだよね。うん、どっちも範囲内で行くってなると、なかなかこうプレッシャーになるから。か ね, かね、まあ。ある程度、ある程度こう幅持たして。はい、まあ、左は入っても一かぐらいで。 もちろん狙っていくのは花道なんですけど廃棄で行きたいなと思うんですけどい や, いや、でもおっラフでうんつ、はい ナイスです、ね、すお願いしま番アイアンちょっとンイイアアア番、<笑> 6番私もすで好きだったはずなんだけど最初にちょっと調子が悪いたくて。 気持ちがもう新しいアイアンに向いちゃってるって<笑>なんかもう今のアイアンじゃなくて早く新しいアイアン届かないかなみたいなで そ, うそれで調子悪くな気持ちに左右される人だから私すごい<笑>もうなんか「も早く新しいアイアンがいいみたいな。<笑><笑> 入ってちなみにグリップはどんな握り方だったんですか あの違うやつにした。違うやつにした？そう。いろ試してるの。そう。今は良かった。それでやる。ど<笑>う、えー？すごいな。試して試して行くんだもんな。しながら行く。すごい。えー、私らしくその勇者じゃないですね。勇者じゃない。変えらも。ビビるわ。変<笑>えないと変わらないですけどやっぱり。 なかなかまあ普段それでも練習均等に練習してるとかそういうのなんだろうけどねいや練習してますよいろんなグリップでこれだって今日これだっていうのを見つける候補があるわけですね候補はありますすごい、ね、ちょっとどうなるかわかんないですよ<笑>今回はいい勝負ですね おー、越えた越えたいいありがとうございま す, すいいとこ行った、ね、ギリギリを攻めたね<笑>ギリギリ攻めたよ、ね、ギリギリを攻 め,、ね、めたよ左行くとさ、次狙えないんだもんちょすごいな、ちょっとすごい、スレスレを行ったねあー、やばいこれ行っちゃったちょっと抜けなかったかも オッケー。内緒。入れます。なんか木に当たって残ってた。はい。そうですね。ちょっと。出すだけみたいな感じです。うん。 おー危ない<笑>でも難しいよねちょっとでも上げるとあれに当たりそうじゃん、ね、だから結果オーライみたいな感じだよねあれなら距離も稼げそうだしこっちです ちっとがよし うん、じゃあ結構がここが上がってるんだだ、うんうん、これ大事なパッドだねよョートパッドがダメだ。 どうしようねちんこれどうしようもなくないですか いやそんなそんなそんな問われても困っちゃうしさっき入ってるし<笑>じゃあロングパット残せばいいんですよそしたらあじゃあ近づけすぎちゃったそうそうそ う, うグリーン周りから行きましょうそういうことな近いことの方が悩んじゃうなんか全然ちょっく気にしちゃうあーあーさっきり そ う, うや、自分ができてなかった。あのー、<笑> 私, も<そ><笑>私もそれで、ああ、そうだって思ったそうだなー。とりあえず、サホール終わりまして。鈴、はい、ネッチが一ポイント、はい。はい。リノちゃんが二ポイント。はい。です。自分との戦い。です自分との戦いです。<笑>よくも書きすぎて。<笑>気合い入りすぎて、空回りするタイプなので、ね。<笑> 謙虚に行きます。<笑>多分前回の感じと多分全然違うじゃないですか。どうなんだろ う, <笑>どうなろうね。一年前あんまり。<笑><笑>ちょっとね学習してるよね。人<笑>間<笑>だから学習しますよ。そうこのこのねルールにね対応しようとしてる。<笑>頑張って対学習して抑えてる。<笑>謙虚に行こに行きます。<笑>